食洗機回してあ、ね、ですかうん、今いっぱい入って多分ね周りにいっぱい食器あるからねまだ1回で終わんないと思うから2回に分けてちょっとあのお願いをしたじゃないですか、うん、観葉植物をちょっと育てたいんですよそうなんですよで、2人とも観葉植物が好きで今俺顔出てなくてなんじゃいけないもん出てるっていう状況ってるちゃんと顔入れて動画に<笑>はいはいちょっとじゃあせーので出すせーので出すちょっとやっぱドキドキとかがしいしはししんしん せーの<笑>どうよ<笑>いやこれいいこういうの欲しいいいでしょ逆にこういうパターン森みたいなパターンそうアスパラガスなのそれアスパラガス使いだったっとこれは太くなってくるってこと、うん、どうだろうでもめっちゃ伸びてくらしいよこんもりいや危険なやつじゃん<笑>でかくなりすぎるやつじゃないこれいやこう剪定していくだってそのぐらい好きなだけ残してく カこいつはもうほっとけばいいカかわい可愛くねカかわいいえ、海外賞物いつかわいいよねこれのこれいてんかなやっぱこれ、うん、ほらこう見ると綺麗じゃないカこいつ結構ね優秀な道具を持ってそうだから確かに普通のサボテンのカ跳ね方じゃないんだよね、うん、見たらわかると思うけど結構なんだよねもう一個 買っちゃって、うん、いいっすかこれ多分ねサブテンを選ぶ感じサブちゃんみたいに言うのよサブテンをサブテンを<笑> サ, サボテンな<笑>サブテンって言ったらサブチャンに引っ張られて<笑>サブテンをねカうん選ぶ、サボテンなカカンタからしたらうんこれはすごいいいと思う、うん、えちょっと楽しみだけどこれちょっと見よういやーすごいいいよ これいいでしょうラピュタ的なねこれよくないいや訳分わわかんないもんこれしかも題名というか植物の名前がああ題名だよ題名があの、ね、もうおかしいよそれ言い方なんだっ け, 言い方なんだっけ神様が言うやつだよあそこで落ちてまた、ね、植物のに対しての名前に対して「題名」っていうの「<笑>犬」っていう題名っていう<笑>言っていいのは神様だけだからねこの植物の名前言っていいうん 電磁波サボテンえもう不思議すぎないこいつえ、じゃあ詳しく見ていいですかうん俺の方が攻撃力が高そうだなまあそうだねただこの見た目の不思議さすごいえ触っていたいんかな危なくそうだな大丈夫う わ, うわ思ったより柔らかいこいつ自体がうわっんか時計ではねえんだなあっちっちゃい時計がすげえあんだ、うん、気持ち悪いこれ いや、こいつはこいつでやばいやで、これ電磁波サボテンなんですけどやっぱパソコンとかがあるじゃんうちって、うん、そうするとその、電磁波を発してなんか人体に少ないからず影響はすぐある時があるのって、うん、そういう電磁波をこう吸収してそのなんか浄化するから電磁波、はいはいへはい、はい、えかわいいでしょこいついいねこいつこいつが俺ねもうね迷ってもう買っちゃおう両方と思ってね、両極端って感じだそうそうなそう、ね、この癒しの効果みたいなこっちはなんかちょっとキモ可愛い こいつをもうでもこれでも欲しいなぁ。いやこいつは一個用のやつだね。なんか、ね、これでマンド、まあ、なんか真ん中にな感じだろうな。確かにそあいい！こんな感じだよ、ね。あいいいいいいこの感じな。それぞれの用意さみたいな、うん。これいいわ。えなんで電磁ハサボテンっていうの？さっき言ったじゃん。<笑><笑><笑>めちゃくちゃかっこいいな。電磁ハサボテンかっこいいでしょ？うん。うん、いいね。いいでしょ。なんか可愛いよね観葉植物って。 いいいい土使ってんな前のやつやいやじゃあこれ土じゃないのだからなか汚れない の, なういうの俺のやつなんかもう体育祭の時の<笑><笑>体育祭終わった後の砂みたいになってるからこっち、うん、これはほらじいちゃんの裏庭みたいないやわかるけどわ<笑>かるけどじいちゃん家の裏庭みたいな土今後もね<笑>観葉植物を増やし て, やしていきたいね増やしていこう第2弾第3弾でちょっとさ 植物いいか俺だってもともと1個あったからね家にいい、うん、気を付けないのは俺机に置いてたの、うん、5回ぐらい落としたことあるからあーそのいや落とすわけないじゃんだって大切だもんって思っても机ってなんか置いたりとか知らないうちに端っこの方に端に置くから、うん、絶対、うんうん、でひっくり返った時のいや砂やんのやん <笑><笑>砂ぐしゃぐしゃにやんだよっていう気持ちな、うん、<笑>こいつじゃなくてこいつらが大切っていう気持ちよりも先にいやこいつらは無事なんだ大体の場合おい砂がすごいないや無事なんだけどよかったって思うんだけど砂やめろよ<笑><笑>砂や、ね、根っことかこうやってやって持ってきちゃうからさ<笑>、うん いや、家に砂はやめてほしくない、うん、でも砂だからねちょっとそのじ自覚かけはもっとうんだからもう絶対ひっくり返さないとこにこうひっくり返したら砂が来たんかわいいこいつマジでこういうのはもともと好きなのこれもうこういう葉っぱはということでただね観葉植物を家に置きたくて買ってきました、はい、ということでサブチャンネルでしたありがとうございました